35歳まではもう学生ステート日本人のいいとこもう将来が大体決まっちゃううんあそういう顔してるわ誰かやもい<笑>皆さんおはようございますこんにちはこんばんはジョーチューブです えっと、今回はですね、なんと初めての、上中部初めての記念すべきゲストに来てもらっています。えっと、彼が、彼に来てもらう前にですね、ちょっと彼のことを話させてもらうと、えっと、彼はあの日本人の両親のもと、ドイツで生まれ育ったという、ちょっと日本人の中では珍しい経歴を持った、まあ日本人っていうか、ドイツ人っていうか、まあ日本人だとは思うんですけど。 まあ、本当にちょっとあの珍しい経歴を持った方ですじゃあ早速来てもらいましょうマスタ君、えー君えいね。いありがとういいありがとうういす。今日のゲストはなんと日本語をしゃべれま、えー、ぼちぼち。しゃべれるのかいなぼちぼち ぼ, ちぼち ぼ, ちぼちぼちぼちってなんですけいやいや。えー あの日本語は本当にえっとドイツ生まれドイツ育ちなんですけど本当に僕よりもドイツはあいごめんなさい日本語がいんじゃないかっていうぐらい日本語が上手いです。それはない。えそれはある。それはあるんですそれは。俺は日本語力よりも絶対多分日本語は上手いなって。そ れ, それは嬉し い, い。<笑>間違 い, ないです。<笑>えっと自己紹介お願いします。はいドイツ生まれ育ちのマサトです。ええ二十七歳です。 えー、まあ、日本には住んだことはないんですけど、まあ、両親のおかげで、日本語を話せることと、ができまます。えっとまあ、両親の話になっちゃうんだけど、両親はいつドイツに、日本え両親はに日本生まれたんだよね。日本生まれ育ちで、大学生の時に留学生としてドイツに来て、そ う, えー、そうですね、音大に行って、えーまあ、そのままドイツに残ったっていう感じで、ドイツで仕事をして、えー、なるほどね、はい、ドイツに。 はい、あのえどういう感覚がドイツで日本人として育つってやっぱり周りとは違うやっぱりドイツではさ、あの日本たちがいろんな人種が混じってるとはいえ、うん、日本人ってあんまりあの学校とかに多くないわけじゃない唯一だったそう、唯一一人の日本人 で,、うん、で同じクラスに中国人もいてあ、そうななんかアジア系の仲間な同士みたいな感じでなるほどなるほど、ね、ちょっと楽しくやってたやっぱりそうやってちょっとでも共通点とかあるとやっぱり仲良くなったりするしね <咳>目が違うそうか ね, 見ねそうそうそう。見た目が違うからかう、ね、まああれやっぱり金髪で目が大きくてみたいなそうだねあとトルコ人が多かったり う, うちはそ う,、ねね、そうそうそうらまあちょっといじめとかにももちろんあったけどあ、ね、まあ別にそういう差別とかではないと思うけどあ、ねまあ、差別に、うんまあ、いっ、ね、ちゃうかもしれない難しいよねやっぱりその子供っていうのはやっぱりそういうのをあのなんて言うんだろう差別人種差別とかそういうのをさあのなんて言うんだろう理解できなかったりとかするところはあると思うし で、今桝くんも触れてくれた通りあり、日本人として、外国人として、あの周りがとはち ょ, ちょっと違った見た目で育ってきたっていうので、なんか、あの嫌な思いととかかしたたことある学校なっいや、幼稚園の時かな、幼稚園の時にすごいいじめられてて、うん、あそうなんでも逆に、ドイツ人の友達に助けてもらってた。えー、なんか、いじめられ… してたりしたらなんか友達が 守, 守りに来たりとかして、えー、全然まあすごい仲良 い, い友達はいたんで全然恵まれてるかなと、ね、なるほどねなるほどねじゃあ育ってきた環境はでも日本人としては一人だった唯一のそうそうだなるほどねもちろんえその家ではいつもその日本語喋ってたそれともドイツ語両親とはそうだね親は まあ、日本語話しかけてきてドイツ語で返すとか、ねまあ、日本語話すのがすごい恥ずかしくてあ そ, うなんだそこまで話せないから単語力とかもすごい少ないしな、ね、で、まあ、ドイツ語の方がなんか、ね、幼稚園とかいろいろ行って友達もみんなドイツ人だし、ね、ずっとドイツ語しか話さないから、ね、家帰ってきて唯一、まあ、日本語。 の場だけど話したくない、ね、恥ずかしいっていう部分はあったかなそうねやっぱり小さい時だったりそうだよね、うん、だからあの母国語はじゃあドイツ語なんだそうドイツ語になるねだよね、うん、ドイツ語で育ってきたんだよねなるほどねそうそうそう、えー、日本語は勉強したことあるのなんの何か<笑>いや正直その教科書を読んだり国語の勉強とかはしたことはないあそううん、えー、どうやって今度さ日本語うまくなった、ま 親がずっと日本語で話しかけてたから、すごい聞き慣れてたのはあるけど、何て言えばいいんだろうね、ま、漫画、アニメ、ドラマとかでもっとなんか単語とかを吸収して、日本人の友達を5、6年前に作って話したあそれまではいなかったそってことは、20歳ぐらいまでは全然いなかったそうだ、ね。ほとんど日本語は やっぱ り, やっぱりそのドイツ語も自分もそうだけど、やっぱりドイツ語とか話していく中で勉強してったりするもんね。うん、そうだね。Learning by doing ね、うん。そうだね。なるほどね。どう日本語。難しい。難しいよね。 <笑>うん、ドイツ語 も,、ね、ももちろん難しいけど<笑>その、ね、あの日本語をその他の広国語ではな い, なんていうの第2か国語、うんっていうのうん、として第3か国語英語が2か国語だもんあいやでも日本語の方がそうさですか今はそうか、ね、そうかそうか高校生の時は英語の方が全然できたけ ど, ど、ね、今は日本語かななるほどね、うんうんえー、日本にはどれくらい行ったことあるの えだから、長くて夏休み6週間とかあそうな、うん、じゃあ完全に住んだことはないんだ住んだことはないえーうんそうだねなんかハーフの友達とかもいるんだけど、うんうんうんうん、なんか日本人学校行ってる人とかもいる ん, んだよねドイツで、ね、実は行ってた僕は行ってないんだ行ってないん だ, いんだうん珍しい、ね、そうなんかずっと卓球やっててあそうそ<笑>勉強する暇がなかったへえー、なるほどね<笑>そうそうそ う, そうじゃあちっちゃい時はもう卓球にずっと卓球とまあ剣道やってたねへえー、すごいな、ね、うんなるほど えー、日本に初めて行ったのはいつだったああ、赤ん坊の時…覚えてない、えー、初めては覚えてないなるほど、ね。じゃあ、日本にいる時は、えっときは外国にいるみたいな感じなの、感覚的には。えでも、うん、ちっちゃい時からどっちも知ってるから、あ そ, っかそこまでなんか…親戚とかもいいもんねそうそう、親戚みんな日本で、あのそ う, うちあの、お父さん、お母さん、お兄ちゃんと僕だけ、まあ、こっちに住んでて。なるほどそうだから別にに日本に行っても、うん まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、まあ、家族、親戚、会いに行くっていう感覚だから別になんかニューフィーリングみたいな感じではない。なるほどね、うん、なるほど。じゃあ、難しい質問かもしれないけど、故郷ってどう思ってるドイツ、日本。そこはね、難しい。難しいいどう結局、外国人としてこっち生まれ育ってるじゃん。うんうん、で、周りから見られたら外国人だけど、うん、自分の中では、いや、俺、ドイツの人たちがドイツ人じゃん。うん、だけど、うん ななんんかアイデンテ ィ, ティーロスみたいな感じがあるんだよね分自分はどこの人なんだろうっていうのは16歳の時めっちゃ感じたあそうなんだやばいぐらい感じて、えー、でも別に人間は人間だからどっちでもええやんっていうスタンスで今いる、うん、なるほど ね, ほどねそうやっぱりでもそれでも<笑>あの悩んでた時期も悩ああんでた時期 も, もちろんあるこっち生まれ育ってるハーフとかもっと悩むと思うそうだよ、ね、だって本当にどっちかわかんないからそう だ, よ、ねだって 別にドイツで生まれ育ったけど別にここは自分 の, 本当に自分の国かどこかって言われたらそういうわけでもないしそうなんだよ ね, なんそうだね、うん。こっちトルコ人とかもめっちゃ多いじゃ ん,、うんうんうん、でなんか3代目って言われて3代目っていうのはおじいちゃんがそうおじいちゃんこっち来てそうそう、まあ、友達とかが、うんえーっとまあ、トルコ人の顔してるけどドイツ人のパスポートだし、うん、ドイツ生まれ育ってるから、うんうんうん、もうドイツ人じゃん、うん、本当は。うんうん じゃない、ね、うすごくそうただこっちにいてもその、まあ、トルコ人って言われるしああトルコ帰ったらドイツ人って言われるそうなん だ,、ね、だそういうのがちょっともうグローバルな世界なんだからどっちでもええやんって思うああね俺も結構あのすごくそれは思うんだけど国境を覚えただけで外国人になったりとか、うん、で日本は島国だからさその外国に行く時ってさやっぱりななんかんて言うんだろうなあのじゃあ飛行機乗らないといけないとかそういうちょっとしたあの旅になるんだけどこっちだったら 国境なんかオランダの国境なんかもうすぐそこへ30分で行けるそうなんだよ車ですぐ行けるから<笑>だからその車で30分行ったとこで外国人になるとかでまぁ付けた数あるんだけど、うん、あのそういうのはやっぱりいつかなくなればいいなって僕も思うしね人間は人間だからね、うん、そ, れはそういうこと松野君の名言だね<笑>そうだね、うん、自分はなんかパスポート日本国籍で、うん、まあドイツ生まれ育ってるじゃ ん,、うんう ん, うんうん、でビザってあるじゃんビ ザ, カビザカードビザカード ま, まあ日本人国籍日本人で生まれがケルンって書いてある。ね、<笑>空港でも二度目三度目されないる、ね。普通普通あの生まれそは東京だった。都道府県が乗ってるのにケルンはなかなかいな い, い。なかなかいないから、ねね、ちょっと珍しいよね。うん、なるほどなるほど。え日本に住んでみたいなって思うことある？一時期あってその大学。 大学入る時にちょっと日本で大学生やりたいかなと思ってあ、まあ、一応受かっている大学も何個かあったんだけどあだ、まあ、結局まあ高いし、その学費がそ学費高いし、まあ、別に日本人国籍で日本で大学行ってもメリットない。 うんそれだったら日本人国籍でドイツの大学行った方が珍しい感が出ると思って、ここの低所得減る工、うんうんうん、科大学に入って、うんまあ、エンジニアを勉強した、うんえー、なるほどね、えっと、ドイツの大学は、えっと、日本みたいに学費とか全然かかんないんじゃないかそこがもう国のサポートがすごい良くて、うんえー、1セメスター、うん、半年で大体3万円で、えーえー、電車の定期。 うん、とかも全部含まれてるモートライン・ウェスファーレーン州16巻だけどこの一つの州もう全部旅できるみたいな感じでチケット置いてね、はい。そうそうそうだって日本だったら別に大学生でも何でも切符買わなきゃいけないしい そ, うそうだよねで楽器が、うん、めちゃくちゃ高いじゃない 160万とかって言われてああ早稲田だって言われてああああああああはっと思って<笑>そうだよねドイツでのあの大学の仕組みを知ってる人からするとわけわかんないよ、ね、はっと思って奨学金5つプラスお父さんからのお小遣いプラスバイトでも足りんやと思ってホンだよねそれもやめといたうん<笑>どうも正解だと思うド イ, <笑>、うん<笑>うん、ドイツの大学 100% 正解ね 100% 正解ドイツの大学マジ自由も聞くしああああああ なんか、自分で勉強しろっていうスタンスだから別に大学行かなくてもいいんだよねああそうなんだそう、まあ、自分で家で勉強して単位取って、うんまあ、ちゃんとやれば、まあ、3年4年で卒業普通にできるから、うん、ほぼ授業受けないと思うそれは全然日本の大学との違いの違いは大きいね、うんうん、俺は全然日本でもドイツでも大学に行ったことないんだけどさあそういう顔してるわ<笑> 誰, <かや><笑>誰がや大学のおかしい<笑> で, でしょ<笑>そうなんだけどあのー 日本って必 ず, 必ずじゃないんだけど4年生が主で4年で卒業していくれかっていうのはあるじゃん、うん、ドイツはどうなの、うん、ドイツも一応何てうんないんだろう、まあ、3年、うん、4年か4年半っていうのがあるんだけど、うん、別に伸ばしても全然いいってそうなんだやっぱりそういう人はいっぱいいるよねそう周りから「うん、えお前大学6年生なの?」うか、言われないな絶対そうよね だって日本だったら、ちょっと日本に、ああ、ごめん、大学に六年とか七年とかいるっていうと、ちょっとおかしい、うん。で、おかしいっていうか、あの、ちょっと、あの、さっきも言った通り、四年で卒業するのが基本的な流れだと思うから。でも、こっちだったら、全然そんな関係ないですよね。全然関係ない。結構、めちゃくちゃいるよね。え、正直、俺もそう。うそうだよね。うん、だって、そんなん、正直、聞かないよね。今、何年生みたいな会話とかないよ。今、九年生です。あ、九年生じゃなんか<笑> めちゃめちゃくる全然言うだよね全然恥ずかしくないもんっていうのも、うん、その大学生でいるメリットっていうのがめちゃくちゃあるから、うん、卒業したくないっていう人が逆にいるんだよねそう逆に卒業してものその大学生としてのプラスがなくなる<笑>ボーナスがなくなるから、ね、メリットが大きいからね学生でいる正直に 学, 学生じゃんオフィシャルで、うんうんうん、で税金とかもすごい なんていうの納められるああなるほどねだから普通に社会人やって税金払うよりは大学生として仕事した方が給料がいいんだよへえー、そういうのも考えられるあれがね引かれるあれが少ないしうん、保険とかもねああなるほどねもう全部安いから学生保険は普通の保険より多分6分の1ぐらいホ、えー、本当に安いから格安だから、うん、じゃあもう うん、ドイツでは学生でいたらもう本当にいろいろお金がたまるっていうかうあ、ねあとうんまあ、学生今一応やってるけど、まあ、卒業したとするじゃじゃ、うん、あとは絶対もう一個やるだよねもう一回大学行く、うん、もう逆に学生でいたいよ、ね、そう三十五35歳まではもう学生ステータスは一緒にいたくな<笑>そうだよね俺もドイツに来てその話聞いた時に絶対大学生になりたいと思ってもん、うん、<笑>れなりたかったけど<笑><笑> それは顔の問題、<笑>顔の問題じゃないや<笑>顔の問題よりも学力の問題だと思の問題の。<笑>ね羨ましいなって。<笑>おお<う>ね。<笑>ああなあなえ今のやってることの話はどう？の今のやってること、あ仕事、うん、あ仕事はまあ全然えー、っとまあジュンくんっていう友達と一緒に、にうんうん、えーまあ、ジュンくんも今度出てもらいます。 <笑>で、一緒に会 社, つ会社を2019年に設立して<笑>大学生ながら大学生ながら、うんそうだね、すごい全然そういうのもドイツでは自由でできるので、うんうんうんうん、で、まあ、ちょっといろいろ IoT、うんえー、インターネット・オフ・スイン g スっていうんだけどマシン・とメマシン・コミュニケーション的な感じで今頑張ってるかなえーえー、<笑>なるほどね、はい、で大学生しながらその会社の経営もしてそうなですね、えー やっぱりドイツだったらその日本みたいにその決まりっていうのはあんまり厳しくないし大学生はこうだったっていうそれもないし自由本当に自由、うん、そうだよね自自由由本当に日本人についてっていうとすごくあの日本人にでもあのやっぱり人によって違うからさ、うん、あのそうやって区切りをつけるのはよくないのかもしれないけど あの、ドイツで生まれ育ったマジト君から見て日本人のいいとことか日本人はこういう人が多いなとかって思うことあるなんかこっちの人とドイツの人と比べて分、うん、かんないけどこれがすご い, すごいで優れてるなとかこうしたらもっと良くなるなとかいや正直、うん、<笑>まあ、日本人の方が綺麗好きあそうなんだで、うん、なんて言えばいいの丁寧 うん優しいっていうところはあると思う、うん、<タッ>相手のことを思うそ う, そうってことだ ね, うだね相手のことをちゃんと考えた上で、うん、話したりする行動するっていうのはすごい感じるあとサービス、うんえー、日本のサービス俺世界一だと思う<タッ><タッ>日本に日本ってそう日本での そ,、うんうん、そのお客様への対してのんていうのそのなんていうの心<タッ>すごいなんか もう次元が違う違うよねうん、なんかドイツだったらもう「はい」みたいな感じそうだよね俺も日本に帰った時びっくりするもん、うん、日本人だから<笑>本当にだってこっちだったらさご飯とか食べに行くとさそこら辺で従業員がさ携帯さってるそうそう普通やん普通ん別にそれで怒られてたりすることもほとんどないやんあとこういうふうにして何食べるみたいな<笑> そ, そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそ まあ王様みたいな感じかお客さんで、ねまあ、神みたいな感じで下から来るからそれはすごいなと思う、うんうんうん、俺絶対無理やけどそ、うん、でしょう ね, でしょうね<笑>絶対できないけどすごいなと思う、うんうん、あとまあその真面目さはすごいなんか感じるね日本人の真面目さは、うん、なるほど、うん、じゃあ日本の えっと、教育だったりとか日本の学校のシステムだったりとかもっとこうしたら日本は良くなるんじゃないかとか、うん、ドイツのこういうシステムをもっと取り入れたらいいんじゃないかとかっってて思うことってある正直その日本の学校のシステムとかあまり知らないからそうだよね日本に行ってないもんね、うん、そう住んだことがないし学校日本の学校行ったことないからその小学生6年でしょ、うん、うで3年中学3年高校はまあ、大体みんなから聞いてわかるけど、うんうんうんうん、こっちはまた違うシステムじゃん、うんうん そ う, だ、ね全然違うね、で、小学生、小学校4年で、うん、なんか3つの学校に分けられるんだよね。グ、うんうん、ナーゼウン、レアショル、ハプチュレって言って、うん、ハプチュレとレアショルは、えー、<咳> 10年生まで。だから、えー、高1、うん、まであるんだよね。うんうんうん、で、グナーゼウンは普通に高3まであるんだけど、グ、うん、ナーゼウンに行く人がなんか大学、アカデミック、 洋の学校みたいな感じで、後から大学行きますよっていう学校。まあ、エリート学校みたいな感じになるんだよね。なるほどねで、中とゲイみたいな感じでランク付けされるんだよ。え、待って、それは小学校4年生4年で決まるの。4年生って何歳えっと、6 618…、9歳。10歳。9歳か10歳で、将来が決まっちゃう。9歳か10歳で将来が決められるんですよ。やばいよ。俺はそれは本当によくないなと思うけど、逆に言うと、 その親を見たら大体わかるじゃん、うん、い大体アカデミックの子供はギムナーズィオ入ってるし、うんうん、そうでもない人たちはその下の学校行ってる、うんうんうんうん、だからなんかみんなに同じチャンスを与えてないなっての思うけど逆に言うとまあ教育もいいからそうなるんだろうなって思う、うんうん、それがいいのか悪いのかは俺は、うんえっと、言いたくないけど、うんうんうんうん、評価したくない、うんうん、でもまあうちも最初ギムナーズィオ行って正直 卓球めちゃくちゃやっててその学校行く時間もあまりなかったか、ねえー、プロ目指してるから、えー、で俺レアンシュレに落ちたんだよあそうなんだ落ちるっていうんだよねああそれ本当にドイツは、ねえー、ででレアンシュレ行ってえーまあ、高校、専門高校行って、うん、そこで、うん、そのアビトゥアって、うん、ある、うんだけどそれを取ったら大学行けるよっていう、うん、なんか叫びみたいなの、うんうんうん、あのアビトゥアっていうのは大学行くための試験ね<笑>そうそうそう、うん、をちゃんと取って えー、そうや、ね、大学行けるようにしたんだよね、うんうんうん、うちはそうで専門高校ってアウスビルドン、うんうん、専門学校だ専門学校みたいなうん、うん、もうちゃんと、えっと、メディアデザイナーとして取って、うん、プラスアビトゥアで大学行ったら<笑>、まあ、正直に言うと他の人よりスキルはあるんだよなるほど、ね、その専門高校出てるから、ねね、自分がもうなんていうの実践実践、うん、体験してるから、うん、そうそうホン、うん うちにとっては全然いい方向だったなと思う。なるほど。うん、じゃあ、下の、あのー、位の学校に行ったとしても上に行けるチャンスはある、まあ、全然あるけど、それを知ってるか知ってないかで全然違う。なるほど。で、なぜかわかんないけど、親が知らなかったら子供が知らない。そ, れそうでめちゃくちゃ多い。 だから、もっとそういうところの教育を学校からした方がいい。うん、なるほど。その恋愛書類に言ってるたちは、こういうチャンスもあるし、こういうふうにできるよっていうのを教えた方がいいなと思う。なるほどね。うん、で, でも、俺はそのドイツの教育について、日本人の日本の教育を受けてきた俺の立場から思うことは。ドイツってすごい専門的なことを伸ばす、あの教育なんだよね。で、すごくあの職人とかを育つ、育てるような、うん。すごく恋愛書類。そうそうそう、で、そういうのは。 あのすごいなと思ってて例えば日本だったら、うん、あのわかんないけど大学の名前とかがすごいあの重要にされる、うん、例えばあのわかんないけど東京大学出てたからすごいですみたいな何を勉強してたとか関係なく、うん、あの東大出たらは人はもうあの優秀ですみたいな、うん、あのわかんないけど早稲田大学出たら優秀ですみたいなそういうのが与えられてて、うん、ただこっちは別に大学 の名前とか も,、まあ、もちろんあるんだけど何を勉強したかっていうのもすごい、ね、重要にされると思うんだよね、うん、でそれはあの日本の教育もドイツの教育もメリットでもありデメリットでもあるってうここかなって、うん、俺はもうねそうだね、うん、なんとドイツの場合は本当にもに大学行く瞬間、うん、大学なんか専門選ぶじゃん、うん、そこでもう将来が大体決まっちゃう、うん、そこですごいなんか 違うことをできなくなっちゃうっていうのがすごいあるよね、うんる。方向転換ができな い, いなそう。あと、レア処理行って、アオースプルドンやるじゃん。うんうん、専門行くじゃん。うんうん、で、から、そこでマイスター取ってから大学来る人も多い。うん、そのマイスター、うん、ドイツってマイスターの世界だから。そうだね。 その職人を作るね、うん、そう職人の本当にもう最高レベルを作ってから大学行って、うんうんうん、セオリーも勉強して、うんうん、それを後で会社設立させて、うんうん、自分で全部賄うっていうやり方もまああるよねド、うん、イツの場合はだから日本みたいに経済学部出てるのに全然関係ないとこに就職しちゃいましたみたいなな い, みたいなそういうのあまりあまりな い, ない本当に、うんうん、マイナーだねそのだね、うんなるほどなるほど じゃ増田君は、えっと多分今までいろんなことを経験したと思うんだよね、はい、そういうあのいろんなことを、なんていうんだろう、その道のりみたいなのをちょっと話しまっていいかな、そうだね、どこから始めたらいいのか、そんなにいろんなことやってたんだよね、いやうんまあ、実際、16歳からその高校専門行きつつ、バイトしてたんだよね、うん、実はあレストランで、うん、日本食レストランでずっとバイトしてて16歳から、えー、16歳の時とか、今ほど日本語うまくないんじゃない 全然できない、だからドイツ人のお客さんだから、別に日本語いらないから、なるほどね。そう、で、まあ、ちょっとお金持ってるマダムたちっていうから、ねね、そういう人たちに、どういうふうに、ん、サービスをすれば、ちょっと日本人チックな、日本人っぽいサービスをすれば、喜んでくれるかなっていうのをちょっと考えた上で、ねね、そういうのをちょっと、えーまあ、営業みたいなのをちょっと含めてやったね、なるほどね。そう、その、まあ、ドリンクをちょっとおすすめしたり、ど, ね、どういう。 食に何が合うんじゃない、うん、とかっていうのを、うん、ちょっとマダムたちとちょっと楽しくドイツにある日本食レストランって、うん、日本人とかがやってると結構みんな日本人ばっかりで、うん、あのドイツ語ってやっぱり難し い,、うん、あの難しいあの言語だからその接客とかが難しいみた、ね、そうなのおすすめとかもできない人がいすごく、ねね、す多くてだ、ねはい、ただもう何注文します か,、はいもますかうん、でもそれを書いてはい調子お待ちください的なしかできないから、ねうん、マサグみたいにそのドイツ語があの僕の人がいると強いよね ちょっっと運が良かったかたも、ね そ, うね、そ, うそれに対してはあう、ね、あで、えーっとまあ、メディアデザイナーの専門行きつつ、うん、レストランでバイトしてて、うんえー、大学行くときにちょっとだけあの大学行く前にメディアデザイナーとして働いてたんだよあ実は、うんえー、メディアデザイナーオフィスで働いて<笑>えーっとまあ6週間だけなんだけど、うんうんうん、まあ違うなと思ったんだよねそこであ。やりたいことかそう なんかすごい楽しいんだけど実際そこの仕事場に入ると違うなと思って、うんねね、やっぱ違うことしようと思って、まあ、いろんな大学見てきたんだけどと、その時はちょっと大きい夢があって、うん、世界を変えたいと思ってて、うんああうんとまあ、政治か弁護士になるか、えー、すげえ迷った、ね、それは何歳ぐらいの時 そ18歳の時に思うことじゃないだって俺が18歳の時に思ってたことなんか部活の後今日はセブンイレブンの何のスナック食べようかなぐらいだったホントに<笑>い や, 政治平和いやマジでマジでそんな政治論んか考えたことなかったからね<笑>、まあ、そういうのはやっぱり教育の違いあるかもしれないけどね うん、いやどうだろうねそれってやっぱ友達とか周りの考えとかもあるから、まあ、まあまあそうだ ね, うだ ね,、うん、うだねで、まあ、結局、まあ、政治って別に大学出なくても、うん、っていうか違うことを勉強しても政治には入れるじゃん、うんまあ、メルケルさんとかもそうだけど、うんうん、別に政治を大学で学んだんじゃなくて違うことをやってから政治に入ったか ら, から、ねうん、いや別にじゃあ何を他に何したいかなと思って。 まあ、経済学部とかそういうのもいろいろ見てきていろいろ調べたんだけどなんか将来的に何が一番俺にとってもメリットあるかな世界をどういうふうに変えていけばいいかなと思ってまあエネルギーエンジニアちょっとマイナーじゃんエネルギーエンジニアってそっち系でまあまあすとドイツ一、世界一取ろうと思って入ったんだけどそこであのプラクティコム 大学3年の時に絶対インターンしなきゃいけないんだよね。だ、うんうんえー、と終われない、ね、そ, うその単 位, を取るるもう単位になっちゃってるから。うんうんうん、で6ヶ月インターンしてて、まあ、すごい楽しくて。うん 伸ばしていいですかって聞いて、うん、インターン先は全然いいよ、まさと喜んでみたいな感じで言ってくれたから、うん、俺12ヶ月、1年だったんでえー、そんなやなかなかいないの、ね、インターンそうなかなかいないの、ね、みんなインターン終わったらええみたいな感じだから、うん、でも逆にもっと学びたいからっていう理由をつけてやったら、うんうん、その9ヶ月目かな、10ヶ月目ぐらいに、うん、いや俺って、まあ、設計とかも作るし、いろんな計算するし、楽しいけど、うん、俺ってちょっと 上手な営業確かにうん。そんなこ設計を作るじゃん、うん、でもその中に機械とかをまあ組み込むじゃない、うん、でその機械を結局売りに行くんだよね、うんうんうん、だそれがなんか嫌になってなるほどねいや営業するんだったら俺なでわざわざここの全部を作ってやらないといけないんだってなってちょっと方向性を変えたんだよねなるほどで、えー、コンサル会社、うん、でちょっとバイトして、うん まあ、大学は続けて、うんでえー、コンサル会社と、うんえー、工場で働いたんだよ、ね、んでそこでもいろいろ学んで学んで、えーまあ、どんどんなんていうのキャリアアップみたいな、うん、大学生なのにキャリアアップできたよね、うん、それも普通ないから<笑><笑>で、えーっとまあ、そこで一応、まあ、工場では工場リーダーになって、うんえー、コンサルではエージェンシーリーダーみたいな部下がついていろいろやってて、うん、工場では夜勤の 工、え、場、ー、リーダーみたいな感じで学生120人ぐらいが俺の下にいて俺が全部指示するこういうふうにした方がいいんじゃんみたいないかこういうふうにした方がいいでえまあそこでもいろいろノウハウチームビルディングとかどういうふうにチームメンバーとやり取りすればみんなのモチベー上げられるとかモチベーションコーチプラスなんかうんもっとリンチェインっていうんだけどその。 えー、やり方をもっとなんていうの効率よくできるかシ ス, シ, ステムシステムを効率よくできるかっていうのをまあ考えて、うん、でコンサルでももちろんと最新と入ってくる営業の人たちにどういうふうに営業すればいいかっていうコーチングとかもいろいろしていろん な, なんていうのその日本人向けの営業とかもして、うんうんうん、ドイツ人向けとか、うん、ちょっと、まあ、トルコ系の人たちもやっぱりみんな知って それぞれぞカルチャーが違うから営業の仕方も全然違うので、ねうんうん そ, ね、そこもちょっといろいろ学んでて、えーまあ、それでも違うなと思ったかなの結局誰かの下に立つし誰かのプロダクトを売り込みに行ってるだけしっくりこなくて、うん、じゃあ自分でやろうっていうタイミングで純くんに出会って、うんうんなんとまあ、一緒になんかそういう IoT、うん、スマートシティ系やらないかって聞かれて。 いやもうちょうどタイミングいいし、うんうんうん、ちょうど今仕事辞めてて、うんうんうんまあ、いいんじゃないっていう感じで、ねうんうん、スタートしたったすごいじゃあがっちりやったんだそうだねそれもなんか偶然で、ね、友達の友達みたいな感じでつ繋がってええ、うん、じゃあ今やってることは本当に楽しかった そうだね、今は本当にすごい楽しく、うんえー、2人で、えー、この会社をやっているんだけど、うんうんまあ、これからもっといろんな違う会社も、まあ、これから設立させていくっていう感じになってますなるほど ね,、うん、なるほどねじゃあマスト君のこれからの目標だったりを教えてほしいんだけど目標だったりとか夢だったりとか叶えたいことがあるだったりとか、まあ、夢は自由に生きることだよね、うん、なるほどね 本当にもうストレスフリーで本当に自由にああもう好きなことに好きなことをできるああああ好きな時にもう好きな国に行けるとかあああある、ね、そういうのが夢なるほどいい ね, そ, う ね, ないいねそこまでのステップがああ、まあ、目標うん、うん、なるほどね、うんまあ、そ, こそこに行くまでは簡単なことを だけじゃないし難しいし、ししばっかりだしねもるほど、そこをね、これからどうい う, ふうにやっていくか、うん、もしかしたら一緒にやるかもしれないしもちろんもちろん、喜んで、<笑> な, るなるほど、<笑>なるほどね、じゃあ、そうだね、こんな感じで今回は終わらせてもらいます、えっと、次回は、えっと、いつかね、またゲストとして出てもらって、なんかドイツでのいろんなテーマとか一緒に話していけたらなと思うので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました